ということ で, ですね、今日もハイテンションでいっていきたいと思いますあの料理のバズレシピ<笑> 2本目なんですけども1品目がうますぎて相当なものになってしまったので今回の2本目は頑張ってやります今回はですね思考シリーズでございます思考シリーズといってもね結構ね簡単にできるんですこれ今回はね思考の何だっけあっ思考のサラダスパゲティです 多分皆さんの想像してるサラダスパゲティってなんかお通しだったりとかなんかお弁当の横についてたりとか脇役のサラダスパゲティを連想されますよねでもね今回は違うんです今回はなんとあのサラダスパゲティが主役になるとですねそういういいレシピなんですよね今日は僕もボルテージがマックスオーバーヒットしてますんで、えー、そんな感じでやっていきたいと思います 龍ジのバズレシピはい今日はですねものすごい美味しいサラダスパゲティもこれはね覚えておけばもう100パー大丈夫っていうものなんですけどもまず材料紹介いってみたいと思いますまずねサラダスパゲティなんですサラダあっちスパゲティだったわ<笑>スパゲティです サラダスパゲッティはね、太麺だとあんまりこう絡まないんで美味しくないので1 4ミリ以下の細いスパゲッティ使ってください。今回はママの5分茹での1 4ミリ使っていきます。でサラダなんでサラダ部分はこのキュウリと玉ねぎ。キュウリ半分4 0ムぐらいのね。半分ね。でこれ玉ねぎね5 0ムぐらいのね。ベーコン。そしてタ拭ゴです。タメゴで調味料としてマヨネーズケチャップ。 コンソメコショウ、あとお塩もちょっと入れるんですけどもえ今回はですね思考ポイントとしてこの粒マスタードと和からしこれを両方使っていきますわいを折衷にいきます粒マスタードの香り本がらしの辛みこれ両方活かしていきますはいこれ2つできれば用意してくださいまあ、なければどっちかでもいいんですけどもあった方がいいです じゃあですねやっていきたいと思いますまずですねえっ、ー、とお野菜をね切っていきますまずねじゃあきゅうりから切ってみましょうかきゅうりって輪切りにするときってこのまま垂直に切ってると思うんですけども実はですね、えー、と垂直に切ってるときゅうりコロコロ転がってっちゃうんですよなのでちょっとだけ斜めに切ると転がりませんちょっとだけ斜めに切るこうするとじゃあ今、ね、切っていきますよこれ転がらないでしょちょっとだけですちょっとだけ斜めに切るんです ででこれで薄切りにしていきますそうするとまな板の中で収まりきりますそしたらですねこの玉ねぎ玉ねぎもこうやってねスライスにしていきましょうこうやってねまあ薄めでもまあちょっとね厚くても全然平気ですはいで切れるもんはね今ね全部切っていっちゃいましょうでベーコンですベーコンもねこれはねなるべくねスパゲティと混じり合うように細かいなんつうの千切り 細かめの、えー、千切りにしていきますねこれねこうするとねスパゲッティとの辛みがねすごく良くなるんですよもうね切るのは、ね、これだけなんです実はまあちょっとボウル用意していただいてお野菜だけここに入れるんですねお野菜っていうのはすごく水気があるのでこのままサラダスパゲッティにするとすごくねあの味がボケてしまうんですねだからえここにねお塩お塩を入れていきますこれ重要なんでサボんないでください お塩2つまみ皆さん一つまみってどれぐらいあると思うんですか一つまみってこれじゃないんですよこれ日本よみじゃないんです一つまみって三本よみなんですよ一つまみの塩っていうのはこれなんですねこれこれ今落としますよこれね結構入るんですよ一つまみって少々より多いです一つまみだから二つまみ入れていきます小さじにすると4分の1ぐらい入ってると思います塩が入ったらまぶしていくんですねこれね そうすると浸透圧で野菜の水気が出ていくんですねこれね意外と重要ですポテサラとかを作るときもそうなんですけども、えー、と野菜の水分っていうのは味をぼけさせるのでこれ必ずやってくださいこれが試行ポイントですこれでね数分泳ぐそうしましたらですねえっ、ー、ともう、えー、と今2分ぐらい置いたんですけども野菜がちょっとしなってるんですねこう分かりますかねこうねあのお汁が出てくるんですね、はい でこれ、ね、このままボウルの中でやってもいいんですけどももっといいのがこうざるに開けるんですよねまあ水気で絞れればいいんで、えー、とやり方もお任せするんですけど僕の場合だとこうやってザルに押し付けてやる と,、えー、と非常によく水分が抜けますでこの水分を逃がしてあげることによって玉ねぎはよりシャキシャキになりきゅうりは よりパリパリリになるんですねこれねこれね非常に重要なのでやってみてください、はい、ほらほら見てください玉ねぎときゅうりを絞るとこんなにこんなに水分これがソースに絡まるとめっちゃめちゃ味がボケるんですよもうあともうもうひと押ししましょう そうするともうねなんかね浅漬けっぽくなるんですよねはいでそしたらこのボウルはそのまま使いましょう水気全部ね出せたらね今回はねちょっと試行バージョンなのでちょっとね工程ちょっと多いんですけどもベーコン炒めていきますまあこれはね野菜を塩で漬けている数分間の間にやってもいいんですけどもまあ、今回は順序だててやっていきますこの細切りにしたベーコンを、えー、と油はね引かないと大丈夫あとで結構油入るからでまあちょっとね、えー、と炒めていくと香ばしさが出るんでね炒めていきたいと思います えー、あ、今日はね調子いいわめっちゃ飲んでるけど調子いいですそして相性を入れていきますああ愛されてるこんな感じで油がちょっと出てちょっとパリッとするまで、えー、炒めると非常に美味しいと思いますパリカリまでにしなくても大丈夫ですよ香ばしくなるぐらいまで切っていきますこれがね重要ですだと大体これぐらいでいいかなちょっとね焦げ目がついてないぐらいでえここにですねえベーコンをトトトトトト入れていきます でそしてここに、えー、黒胡椒をねちょっとねまぶしていきますねはい黒胡椒ょね結構入れちゃっていいですよはいこれで元は完成しますんで具材は完成しましたであとはもうスパゲティを作りますそうしましたらですね鍋にたっぷりのお湯を沸かしますそしてですねここにお塩をね大体ねこれ何リットルかな1リットル以上あると思うんだけど大さじ1と半分ぐらいかなまあ、これね混ぜてね味見するんですよこれスパゲティを入れるとはこれ、ね、な何で塩入れるかっていうとあの スパゲッティ下味をつけたいんですよね混ぜて塩が溶けたら味見してくださいでお味噌汁よりちょっとしょっぱいからぐらいになったら OK これやるとやらないと全然このスパゲッティの味の付け方が違うのでで、これ、えー、と5分茹でのタイプのスパゲッティなんですけども1 4ミリのねこれ 100g なんですけども半分ずつ持っていただいてこれね折りますサラダスパゲッティって半分じゃないと食べにくいだから こうやって半分ずつ半分ずつだと折りやすいからで、今回5分なんですけども2分30秒であるものを入れますはいそれではですねゆで上がりの2分30秒前になりますそこでですね卵です生卵これポイントですこれねこのまま入れてくださいこうやってはいこれですこれでですね、えー、と半熟のポーチドエッグをこん中で作っていきます これがねサラスパと交わるとまちゃまちゃうまいぞこれこれポイントですからねここでこっから2分30分半熟に茹でたゆで卵とかでもいいんですけどもめんどくさいのでパスタと一緒に茹でましょう手間はね省けば省くほどいいだって無駄な作業なんて無駄じゃん で、まあふつふつと煮ていきますねこれねそうするとねちょうどいい感じの半熟エッグ半熟エッグができるんですね俺のサラダスパゲティが一番うまいからはいじゃあまあなりましたんでまあ計5分ですね計5分ちゃんと茹でますはい、えー、茹でたらですねもうざるがありますねもうざるにあけていきます普通にげ、まあけて軽く軽ーく水気を切りますあんまりガンガンガン 水気をやると卵割れちゃうもんねこれ見てくださいこのこの半熟加減この半熟加減めっちゃ重要ですこれ水気をちょっと切ってで熱いままここに入れるんですこれが具となりソースとなるのでねこの半熟卵はそしたらですねこの状態でえ味付けしていきますまずマヨマヨはね大さじ3これ大体大さじ3ケチャップ小さじ1半ケチャップがねちょっと入ることで、ね、コクとね甘みが増しますんでねでコンソメ小さじ2分の3 これぐらいです、ね、はいここでねまた大事なのがこの粒マスタードですねこれはね粒マスタードは何でも大丈夫ですけど小さじ1小さじ1入れてくださいこれで香りと酸味を足していきますそしてわからしわからしです、3cm ぐらいでこれ熱いうちにやってくださいでこれで混ぜていきますで卵も気にせず全部混ぜるこの卵の半熟加減が非常にねいいサラスパの味を醸し出すんですねこの粒マスタードの香りとマヨネーズとケチャップの香りすこれだよ これこここれこれこれなんですよねこれが相当そしてあえていきますスパゲティザラーあの基本的に冷ますもんなんですけどもちょっとね生温かい状態でも結構おいしいこのまま食べて頂 い, いても大丈夫ですこんな感じでねよーく混ざりましたらお皿にね持っていきましょうこれトングを使って、えー、やっていきたいと思いますこれねあの冷やして保存もできますんでねで僕は出来立てで食べるのも結構好きですそうしましたらこうやって こうくるっとね巻きながらやってあげてください、まあ、基本的にね半分に折ってあるんで全然こう巻いて食べる状態ではないんですけどもちょっとね巻いてあげると見た目が綺麗なんでねそうそうそうそ う, そうそうそうそうそうそうそうそうそれがうまいのよもうね脇役とは言わせませんよこのサラダスパゲティこれはの最高傑作ものすごい気に入ってるレシピですこれはこれだけでいいっていうぐらいね美味しいサラダスパゲティ パ, ラパラと黒胡椒セリも少し散らしましょうか周りにねそうすると結構サラおおいいじゃないですかということではあやっとできましたやっとこれで飲めます鹿児島のサラダスパゲティの完成になりますはいそれではできましたの、ね、で飲んでいきたいと思います飲みます このスパゲティサラダにはハイボールじゃないかもしれないですねなんでしょうねビールかなエレモンとビールかないただきますあこれはこれはいけると思いますサラダスパゲティなので今回は箸でいただきたいと思いますじゃあいただいいた だ, い, いただきます おー<笑>これはねサラダスパゲティの次元を超えてますね皆さんって多分サラダスパゲティ食べたいなって思うことないと思うんですよでもこれ食べたらあなたはサラダスパゲティが唐突に食べたくなる病気にかかります、はい、それぐらいう味いですこのさ麺の歯応えと菜のシャキシャキ感それでベーコンの旨味卵のコクこれらが全て交わる 私は最強となったのだこのままでもうまいもちろんうまいですけどこれは、ね、味変もう少し酸っぱい方がいいっていう方のためにお酢ですねこれもねお好みでかけてください酸味が足されるとすごくねさっぱりいけるんですねフレーンだと結構コクのあるパンチョン効いた味になってるんですけどもこれお酢を足して食べるってのもまた一強でございますうん またね、ピリッとしますね味がねこれはつまみにこれもうほんともうこれサラスパではないサラスパを超えた何かだねこのサラダスパゲティは絶対にやってほしいな活躍とは言わせないよこれはこれ本ほんとにああとねあれよあれも合いわあますゃあ食べすかこれほんと違うしいよ日本人の8割はサラダスパゲティを舐めてるね 夜を過ごせますぞタバスコをかけますあーうわいこのタバスコの辛みが合わせることによってよりつまみで消化してるあーレモンドダウナー別にこれはレモンドのプロモーションでも何でもないけどレモンドダウナーたまらんずっと食べてた毎日俺にサラスパーゲッキを作ってくれないかということで今日はありがとうございました今もうほぼ抜いてたんですけどももう半裸状態なんですけども ぜひ皆さん今日の料理、えー、がそのよいよいとそんな雰囲気になったら是非、えー、チャンネル登録およ、えー、び高評価よろしくお願いします